思います、えー、もう僕たちの演舞見てくださっているというお客様も初めて見てくださるお客様もいらっしゃると思うんですけれどもすべ、えー、ての方の心に少しでも残るような演舞させていただきたいなと思いますので、えー、また来年もこの場所でそして日立の国家そでへ、えー、出会えることを、えー、願いまして最終演舞させていただきたいと思います。どうぞ最後の最後後のまで よろしくお願いいたしますそれでは日本の繁栄に思いを込めてああ デモンにるは「時代の町ンンに橋を架け上げています」 Thank、okay. you. 日本もっていましょう先の未来、日記になること、今の終わらぬ日々になること。